はいおはようございますラスカルでございます本日はですね久々に和歌山県に来ておりますなぜですね、えー、僕が本日和歌山に来てるかと申しますとなんとこのラスカル新い自販機事業を始めますありがとうございます僕もね 長く YouTube で一応ね、動画活動をやっておりまして、皆様にですね、いろいろなお店を紹介してるかと思うんですけれども、やっぱりね、お住まいによっては、なかなかお店に伺えないとコメントをね、いただくことも多くあってですね、やっぱちょっとそういうところ、もやもやしてる部分があったので、それであれば、いっそ、自分で自販機を作って、皆様にね、食べていただけるような場を作ろうということで、思い切ってですね、自販機事業を始めます。<笑> で、その、事業開始にあたって、一代目にね、置かしていただくのが、ただいま訪れております。すさみの道の駅に、え、設置が決定いたしました。で、こちらのね、自販機の方は、本日から発売始まっておりますので、ちょっとね、自販機の方に行って、メディアの確認だったりとか、実際にね、えー、そちらの冷凍ラーメン食べていこうかなと思っております。 こちらのおかしていただくねすさみの道の駅実はめちゃくちゃ普段から人が多いんですよで、今日なんかは日曜なのでねもう11時前ですけどほぼ満車なのでまあ和歌山のこの白浜とかすさみの方に来る方は大体ねお土産を買いに来るような場所だと思うので買いやすいかなとは思うんですけど ちょっとね、えー、皆様にじゃあ自販機どのように設置してるか見てみましょう今回の自販機こんな感じでございますこちらがですね、えー、僕が監修して作らせていただいた和歌山豚骨醤油ラーメンでございますやっぱりね和歌山のご当地ラーメンといえばこちらの豚骨醤油が有名なのでまずはね1品目としてご当地ラーメンを作らせていただきました その他にもこういった和歌山の特産物である胃の豚を使ったお肉だったりとかこちらのねハンバーグなんかも販売しておりますもちろんね冷凍商品なので買ってご自宅で調理していただければすぐ食べれるものになってますんで是非ねこちらのスタミの道の駅に来た際には買ってみてください 今後はですね FC とかを募集させていただいて全国的にねこの自販機が広めればいいなと思うんですけれどもまだまだですねちょっと遠くて買いに行けないよってお客様のためにこちらのね自販機の開始とともにですね EC サイトも開始しておりますすそちらの方はですね概要欄に記載しておきますのでえちょっと、ね、遠いよって方はぜひネットの方からね今回作らせていただいたラーメン購入してみてくださいちょっとねこ話してるだけじゃちょっとどんなラーメンかねわからないと思いますのでこの後ちょっとね特別にこちらの道の駅さんにある食堂の方でラーメンを作りいただいて試食してみようと思いますそしたらちょっとねこのラーメン買っていきましょうかはい ましたはい今回の商品ねこんな感じでございますねまあ、いわゆる冷凍ラーメンのようにこれスープと麺で別添えでチャーシューが入ってますんでこれね調理していただいて食べていこうと思いますよいしょということでただいまですね、えー、この販売しているラーメンを、まあ、特別にねこの道の駅の食堂で作っていただきました今回のラーメンをですね こんな感じでございますねねもうねスープ見てもらったら分かると思うんだけどめちゃくちゃゃく濃厚です、まあ、今回はね特に大食いというわけではなくて皆様がね食べるであろうこの通常の1、ね、食を普通にね食べていこうかなと思いますいただきますスープこんな感じでございますしっかりと醤油が効いてるよね やっぱうまいな、これ。あうん。ちょっと麺行こう。麺はですね、こんな感じで、ちょっとち縮れ目の太麺になってまして。しっかりとね、これスープ絡んでいきますよ。いただきます。うん。あ、うま。 別に自分の商品だからこう忖度してたか全くなくうまいうーんほんとね今回の商品はこれできるまでも10回ぐらいもうそれ以上かもしれないもうそれぐらいね試行を重ねてやっとできた一杯なんですよだからちょっとねこの そういったねいろいろ苦労のあった商品がこうちゃんとね世に販売できるようにこの商品となっていることがなんか嬉しいですね。<笑>うんうん、でこちら今回のラーメンなんですけれども先ほどねお話ししたように和歌山のご当地ラーメンを意識してね 作っったようななラーメンになっているので、まあ、ご当地ラーメンっぽさを残すためにわざとねこのすっきりと豚骨をさせるんじゃなくてちょっとねの香りもしっかりと残しつつ仕上げたねスープなのでちゃんとね和歌山ラーメンらしさ出てると思いますうーん ただいまですね、こちら、ラーメン、しっかりと完食させていただきました。はい。ということで、ごちそうさまでした。<笑>ということで、本日はですね、ほぼ告知動画のようなものなんですけれども、僕がね、監修させていただいたラーメンが、こちらね、すさミの道の駅で販売することになりました。 ぜひねこちら和歌山県のシイラやすさみの方に旅行に来た際にはね僕のねラーメンを買っていただきたいんですけれどもなかなかね遠いって方は今回ね EC サイトネットで買える通販サイトもございますので概要欄に記載のねそちらのサイトをチェックしてみてくださいまたですね今後こちらの自動販売機なんですが全国的にね広げたいと思っておりまして自動販売機ご興味がある方は是非ね FC の募集も行っておりますのでそちらも概要欄の方からお問い合わせをいただけると幸いでございます 今後はね、FC の店舗とかも増えていけば、各店のね、冷凍の商品なんかも EC サイトでね、販売していって、どんどんね、商品のラインナップを増やしていく予定ですので、そちらもですね、合わせてチェックしていってください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、またですね、えー、自販機サイトの EC サイトの方も必ずチェックしてみてください。えー、それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。